初デートはどこに行きたい初デートとりあえず村の花畑とかはうそれ私が教えてあげたやつでしょそうじゃなくてもっと私の知らない素敵な場所に連れてってすバルの秘密の場所とかがいいなあけど俺ここらのおすすめスポットとか知らないしなそこでガイドブックかしらおお金書庫ってそんなもんまで置いてんのかルグニカの歩き方って本がおすすめなの師匠っぽい うーんどれどれデートスポットから名所旧跡三つ星レストランこじゃれたオープンカフェまで網羅されてるつかロムジーのトーヒングラまで私そこへ行きたいいやロムジーの店はデートにふむきもいいとこだが口コミは高評価かしら店内は落ち着いた雰囲気間接照明でムード満点デートにもぴったり見かけは凶暴だけど笑顔の優しい素敵な店主が優しくもてなしてくれます ロムジーが自分で口コミ書いてんじゃねえか体の大きな天守の腹は綺麗なピンク色で先がいもたっぷりエルザの口コミかよ次回「死の味」「味は星3つ柱」